お腹が気になる方はいつどこでも簡単にできるコケコッコ腹筋というのを今回紹介していきます日常生活の中で簡単に取り入れることができる腹筋になります今回の動画を最後まで見てもらうことで日常的にいつどこでも簡単にできる腹筋のやり方効果的な腹筋を鍛える方法というのがわかってきますぜひ最後までご視聴ください はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、ズボラな方におすすめです。いつどこでも気がつけばできるコケコッコ腹筋というのを紹介していきます。コケコッコといえば鶏です。鶏と似た動きをしていくんですけども、この腹筋方法がいつどこでもできます。なので、いろんなパターンを紹介していきますので、こういったパターンがあったなって思い出すためにも、今回一緒に5回ずつ、 真似してやってもらえたらと思います。定期的にお腹に力を入れておくことで、お腹というのは、いつも引き締まった状態をキープできます。ですが、いつもお腹に力を入れない。例えば、1日の中で、1回しか、お腹に力の入る運動をしてない。ってなってくると、やはり、1日の中で、たるんでる時間が多くなります。ですので、適度に1日の中で、お腹に力を入れる時間を増やすことによって、いつも、 お腹に力の入った姿勢を保つことができる。腰の反れた姿勢というのが改善されて、お腹の引っ込んだ状態をキープした一日が過ごせる。そういったメリットがあります。で、今回、コケコッコ腹筋パターンに応じて紹介します。仕事中、家にいる時、外にいる時、いつでもできるパターンが必ず見つかりますので、ぜひ最後まで真似してご視聴ください。では、紹介していきます。今回は、一日の中で必ずある 環境の中での紹介をしていきますまず毎朝歯ブラシしますよね歯ブラシをしながらコケコッコ腹筋ができるんですコケコッコ腹筋の基本的なやり方足を上げて上体をクックッとクックッと揺らしますこの上半身の動きがニワトリの動きに似ているということから こと言われてます体をクックッと動かすことでお腹がキュッキュッと適度に力が入ってます腹筋のない方でも触ったら分かると思います力が入ってるんですこれを効果的にするにはちょっと足を上げてクックックックッという感じでお腹をクックッと力を入れますまず歯ブラシしているパターン歯ブラシをしながら片足上げてクッ くっくっと力入りますこれはまず右左5回ずつやっていきましょう朝歯ブラシをするときに必ず思い出すためにも真似してくださいいきます 12345OK ですたったあれだけですもし歯磨きの時間が長ければもっとやってももちろん OK ですそしてトイレ 必ず一日の中でトイレに行くと思います。必ずトイレで座ると思います。座ったら前後どっちでもいいです。もし前にやっちゃうと出にくくなっちゃう人は終わった後でもいいです。トイレを下、前後に足を片方浮かせて、くく三四五、反対も 1, 2, 3, 4,、一二三四五といった感じで上半身を揺らします。斜め下に背中を丸める感じです。 各5回ずつ一緒にやっていきましょう。椅子が今ない方は床でもいいです。思い出すために、トイレに入ったら思い出すためにやってください。いきます。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。OK。デスクワークの方もできます。ちょっと腹筋がある方は、両足上げて、苔骨をしてください。もし足上げるのが辛い方は、 手を後ろについて両足上げて5回いきます 12345OK です簡単です次に寝る前後朝でもいいです夜でもいいです寝ている時にできますできれば片足上げた方がお腹が締まります片足を上げて左右上下にコキごっこしていきますああ 行きましょう1234512345次は横になってテレビを見ながらでもできますこのパターンも片足膝負けてくださいこの状態で手はついてても OK です前かがみになります左右5回行きましょう12345 反対もいきま す, す 12345OK、OK、力が入ってないようで実はお腹を触ってください力がちゃんと入ってますそして外を歩く時人が見てるとちょっと恥ずかしいと思いますけど足を上げるたびに 前かがみになります足を上げるたび1234といった感じです一緒にやりましょう5回ずついきます 12345OK、OK、人がいない時は絶対にやってください人がいるとちょっと恥ずかしいです 本当に鶏みたいですですが毎回お腹に力が入ってますそして信号待ちこれもできます片足上げて背中を下ろすだけですお腹を締めるだけです一緒に5回左右やっていきましょういきます Okay、今のでほとんど日常生活で起きているパターンでできるというのが分かったと思います今の5回ですけども例えば朝起きてそして歯ブラシトイレ歩く時信号待ち夜の歯ブラシ寝る前っていうだけでも7回行ってますそれだけで 一日の中で腹筋35回も行っているということになりますもちろん長い時間歩く方はそのたんびにやるだけで100回200回腹筋をしていることになりますこれを毎日やっていくことで1ヶ月もすれば何千回も腹筋をしているという効果が得られますそうなってくると気になるお腹の脂肪気になる反り腰の姿勢お腹が出てしまう姿勢そういったことが改善されて自然とお腹がスッキリしていきます きつい腹筋は嫌いだ。辛い筋トレ嫌いだ。日常的に何か簡単にできることないのか。そういった方にはコケココ腹筋がおすすめだと思います。今日やった種目をしっかり身につけて、日常的にふとあるごとに思い出して、少しずつでいいからやってもらえたらと思います。そういったことが、もっときつく、もっと回数増やそう。もっときついことを選んでいこう。といった意欲に変わってきますから、スタートはここからで OK です。楽しんでいきましょう。 よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします今回はズボラな方におすすめなコケコッコ腹筋の紹介でした説明欄に各種 SNS のリンクも貼ってますよかったらフォローしてくださいまた別の私が見れると思います今回もご視聴ありがとうございました